あなたが最後に会いたい人は誰ですか最後ってどういうこと誰あんたがいたい会いたくないんだ奄みなんかあんのかなーって生きていてほしかったこの手で横を抱きしめたかった怪獣でやむだろうこれ君を抱きしめてそしてキスをするヨーコだけなんです僕が会いたいのは Goodbye, my d e a r starts 15th December on GEM